皆さんの6代目ですえ今朝、失意の表情で出てた朝の動画ですが、まあ、iPhone が割れてしまったということでこの昼休みを利用してできましたソフトバンクショップにまず行って安心パックに入っているよっちったらとにかくアップルさんの方を修理してくれということでしたまあ私知らなかったんですが佐賀のカメラの北村というお店の中に代理店がありまして こちらに行ってきたところ青畳工房六大名変わりました新品ですまだここなんかフィルム残ってますさて今帰ってきたのでこれから復元したいと思います早く使えるようにしたいまだ電話ができるだけですかねこれじゃあ、ま これで修理費用というか、まあ、交換費用ですねこれは月々の利用料金からソフトバンクが引くということでなんとなく得したような気がしないんですがアップルケアの方がいいのかもしれない<笑>では6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は下の